はい、はい。あれ、<笑>ちょっと待ってね。 なぜか来ないのですねた来た来た来た OKOKOK ンさん3回頑張ったら1回休んでくださいね美穂さん今夜のこと秘密にできますかマリさんしてほしいこと言ってみてくださいアイさんこんなことしたら好きになっちゃいますね おー来たこれはですね今何をしてるかといいますとこれはですね何をしてるかと言いますとえっ、ー、とファンのみんなの名前を呼ばしていただこうというジャミリーのみんなのね名前を呼ばしていただきたいという企画をやってるんですけれども年末年始は。 ジャリの皆名前をこう書かせてくださいという企画をやったんですけど今度は名前を呼ばせていただくという名前呼び企画を今やっておりますこんなふうにですね夜寝る前に毎日コツコツやってるんですけど何百人ぐらいだもっとかやっておりましてルナさん初めてを奪ってもいいですかあやみさんひなのさん してほしいこと言ってみてください。こんな風にね、毎晩夜な夜な撮っておりますよ。ルーナさん、初めて奪ってもいいですか？うんうん取れてる。取れてますね。えっとですね。<笑>こんな風に名前呼び企画をやっております。えっとポスターを買っていただいた方にですね、あのこの声のデータをえっとお送りするっていうものなんですけれども、えっと。 ポスターが今5種類出てるのかな、時中限定で出ておりまして、えー、と2月26日までポスターが売ってまして、えー、とポスターを買ってくれた人に、こんなふうに、えー、と名前とセリフ付きでお送りするという企画です。で普段、俺らって、なんかこう、ジャミリーのみんなの名前をこう呼ばしてもらえる機会ってないんですね、あんまり。だから、あの、こう、なんか、 前回年末年年始は名前、えー、と年賀状を書いて送るっていうのをやって結構その名前 あ, あの こ, こういう名前の人が多いんやなと か, なんかあのあの 前, 前回書いてなんかすごく名前を書けたことがね嬉しかったんでちょっとスタッフに無理言って名前呼び企画っていうのをやってみてあのみんなの下の名前をねあの読むっていうのを今コツコツ毎日寝る前に。 撮っておおりりまますすのでで風呂上がりでござ い, ますいやーちょっと濡れてますけどねすいません5年賀状もすごい喜んでもらえたんで名前を読んで送ったら喜んでくれるかなと思ってで前前回やった時にすっごい喜んでもらえたんでもう一回やろうと思って今コツコツやってるんですよそれを一部始終今見せてるっていうね<笑>かずみさんこんなことしたら好きになっちゃいますね」 声のトンとか。かずみさん。こんなことしたら。好きになっちゃいますね。かずみ、ね、<笑>さん。こんなことしたら。好きになっちゃいますね。かずみさん。こんなことしたら。好きになっちゃいますね。 上手さん今夜のこと秘密にできますか上手くいきましたね次リオナちゃんかなリオナさん次リオナさんですね<笑>リオナさん今夜のこと秘密にできますかあかねさん しして欲しいこと言ってみてくださいもう一回かなこんなふうにコツコツとってますよミクさん初めてを奪っていいですかはるか後ろ向いて手ついてしおりさん 首締めてもいいですかというふうにこんなふうにですね、えー、ともう一回まとめるとポスターをねえっ、ー、と注文今ポスターの名前呼び企画というのをやってるんですけどもどういう企画か簡単に言うと、まあ、26日までに2月26日までにポスターをえーと注文してくれた方にこういうふうに名前を呼んでその音声データと一緒にポスターを送るという企画をやっております。 で、えっと、第1弾、ちょっとコツコツ撮り始めてますので、録音できた順から、ああの、あの皆さんに、ジャミリーのみんなに送りますのでね、ちょっと待っててくださいね。やべ<笑>もう寝る前なんでさ、もう今、何時だ深夜の3時27分なので、顔面のクオリティやばいですが、許してください。すげえな、クマが<笑>。 やべえ、もうずっと寝てねえ<笑>まあなんかこう一日ずあの少しずつねコツコツとこういうふうに撮ってお送りしておりますのでちょっと待っててくださいねあのポスター先に届いたかな<笑>届いた方はあのお家に貼ってるとことかちゃんと見せてくださいねやっぱりこうファンのみんなの名前を呼べることも嬉しいけどもなんか その届いた時にこうキャッキャしてくれてるところとかって俺らは顔が見ることがやっぱそれだけはできないじゃないですかだから「ポスター届いたよ」とか「部屋にこんなふうに飾ってるよ」みたいなことをあの教えてくれるだけでも俺らはなんかすごい嬉しいのであの届いた感想とか送ってくれたらいいなと思いますまあなんかこう名前を呼ぶって人と人コミュニケーションで当たり前のことだと思うんですけどなんかやっぱりこうアーティストと ファンだったらなかなか名前をね呼ばしてもらう機会とかもないのでこんな風にねまああのー、呼ばしてもらう機会を今回作りまして喜んでくれたら嬉しいなというような感じですもう深夜なので滑舌も回っておりませんが<笑>以上名前呼び企画でしたありがとね 以上だよもうちょっとレコーディング続けるねひかるさんしてほしいこと言ってみてください。ななさん今夜のこと秘密にできますかなんか結構あのセリフ言ってますけどなんか深夜にこのボロボロでこの顔面で言われてるということはあのちょっと勘弁あの想像せずにあのいつものこうステージとかで。 歌ってててる俺を想像してあの聞いてください<笑>こんなグダグダの俺に言われてるところを想像せずにちゃんとかっこいい感じの状態の時に言われてるのを想像してくださいね<笑>じゃあ名前呼びポスター企画の説明でした注文いただければえっ、ー、と名前を呼んでお送りしますのでで、音声の方はたぶ後に届きますのでそれは 心配なくね以上じゃおやすみ<笑>、ねうん、<笑>おやすみ